ポケモン好きドーナツ好きは激推しグッズは日常的にも使用できるし何よりもコスパ最強なおすすめな福袋です本番一番 ち, ちょっと待って監督ミストも結構セールあるからあえて買わなくていいんじゃないのって思う方いるかと思いますが違うんですよはいカメラオッケイオートオッケやっちゃオッケー用意スタート はい、どうもみなさん、こんにちは。監督ラボの監督です。明けまして、おめでとうございます。え、2021年、今年もですね、福袋の動画、やっていきます。はい、というわけでですね、2021年のリスト福袋、開封していきたいと思います。監督はですね、昨年もですね、購入しましてですね、 カメラオッケー音オッケーやちオッケーよいスタートミスド福袋2020今年もポケモンとコラボしている福袋となっております3種類の福袋が発売されました監督がですね購入したのが前回は一番お安いものを購入したんですお手頃な1100円 今年はですねワンランクアップさせて2200円のものを購入しましたえなぜ で, ですねあげたかと言いますと前回 の, そのミスドカードあれ確か10個ドーナツを引き換えできるんですけどもえすぐなくなっちゃったということで今回は2倍の20個ついてくる2200円のものを買いました開封の儀はいこちらです今年からですねえラッキーがこのミスト福袋に入ってきたそうです中を開けていきたいと思います、はい こちらをちゃんとね1個のビニール袋に入っております早速順番に中を見ていきたいと思います一番大きなものから見ていきたいと思います一番大きなものこれははい厚紙ですこれはいいわこちらポケモンカレンダー2021え昨年もですね2020年監督購入したんですがこちらですね はい、ミスドポケモンカレンダーカレンダー入っておりまして、まあ、トイレに飾っておりましたで今年もですね早速こちらトイレに飾りたいと思いま す, すねお前回と変わらなくていいですね、まあ、絵柄はもちろんね変わってますよ で続きましてこちらトードバッグお前回はねでブランケットなんですけども今回結構でかいですねブランケットが入ってたんですけどもトードバッグが今回入っておりました素材が綿とポリエステルでできたものとなっておりますではですねあ結構大きいですよで肩掛けも入れちゃう はい。このポケモンが恥ずかしかったら、こっちにかければオッケー。写真で見るよりか結構大きいですね。最高で7キロまで耐えれるそうです。えー、このでっかい水3本入ってるんですけども、全然入ります。入れるくらいの重さがしっかりで。頑丈ですね。かなりしっかりした作りになっております。いいですね。これは使えますね。では次行ってみたいと思います。こちら、ポーチですね。 はい、しっかりした素材ですね。で、ファスナーがついております。いや、これいいわ。今現在ですね、監督ですね、こちらのポーチをですね、まあ、この中にですね、イヤホンとか、スマホのバッテリーとかね、去年買った31の福袋の付箋とかでね、見てほしいんですけども、これ見てもボロボロなんですよ。剥がれてきてるんですよ。というわけで、おいおい、めちゃくちゃちょうどいいじゃねえか。移し替え完了しましたえ。こちらに入ってる中のものが、すべてこちらに移し替え。 完了しましたこちらはですね結構ボロボロなんですけどもこの素材に関してはボロボロにならないねこれはいいです使わせていただきます今年の福袋かなりいいじゃないですかはいというわけでこちらですマスキングテープですね こちらは、ちょっと個人的に出番はなさそうですが、一応、なんか止めるときにですね、使ってみたいと思います。えー、ラストですね、こちら、えー、ドーナツ引き換えカードです。こちらがね、メインとなっているんですけども、20枚セットのものなので、このカードがですね、はい、こちら2枚付いております。全国のミスドであれば、ご利用いただけます。一つにつき、160円以下のドーナツが、引き換えすることができます。こちらのですね、引き換えカードなんですけども、気をつけなければならないところが1点ありまして、期限がですね、5月の31日、6 9月に入ってしまいますとこちら使えなくなってしまいますのでそれまでにですね20個使い切りたいと思います、まあ、多分使い切れると思いますはいというわけ で, ですね今回の中身をもう一回整理しますと厚紙これはいいよはいえー、2021年カレンダー白のトードバッグポーチマスキングテープドーナツ20個分の引き換えカード、まあ、あとはポケモン好きにはコレクターアイテムとして紙袋 でちなみにこの福袋最初に3つあるとお伝えしましたが一番安い1100円はですねこのマスキングテープとこのポーチが入っていないそしてドーナツが10個監督方型2000円よりさらに上のグレードになりますと金額が3300円3300円のものにはポケモンスケジュール帳とジッパーパックというものが入っておりますでドーナツがなんと30個、まあ、30個はさすがに食べきれないんで今回は20個のものを購入しましたはいというわけでですねこちらのミスト福袋二2021とてもおすすめとなっております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 はい、なぜ福袋を買うかというと例えばですねセールが開始されたら結構みんな行くじゃないって混み合ってる中で安いのを買うってなんか嫌じゃないですか自分は嫌ですねもう普通のねセールがない日にドーナツを控えてくるという特権があるのでドーナツが好きな方もポケモンが好きな方はですねぜひ購入して損はないかと思いますでちなみにですねドーナツの価格を見ますと一番お安いもので100円高いもので言いますと150円のものがありました20枚全部一番高いドーナツを買うとさらに1000円もお得になるそうです 実質その2200円なんで本当にポケモングッズはもうおまけ的な感じ実際にこれでほとんど元取れちゃってますので興味がある方ドーナツ買う方はですねもうぜひともミスタードーナツの福袋おすすめです この監督ラボでは現在福袋動画をたくさん出しております普段はですね映画レビューアニメレビューですとかあと商品レビューですねガジェットだったり自分がいいなと思ったものをこうして動画として作ってお送りしておりますあもしかしね今ねこの動画を見てね面白いなと思いましたらぜひともチャンネル登録をして他の動画も見ていただければなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますでは2021年もよろしくお願いします監督ラボの監督でしたまた次の動画で会いましょう